皆さんこんにちはニーナシェルカです今回はハイフ e の31回目の照射をしていこうと思いますそれではレッツーゴーはいじゃあ早速今回も照射していきますいつも通り設定は全部 MAX で照射しますジェルもいつも通りヴィーナスジェルを使いますえっ <笑>腕に垂れてよかったんだけど服はパジャマなんでいいですこれは別に調子乗ってつけすぎたわ今日めちゃくちゃ久しぶりに撮影してるんですよね編集のソフトを1週間前に変えたらもう使い方が慣れなすぎて撮影したい撮影したいってなってたんですけど動画の投稿が間に合わなすぎてもうずっとねパソコンと格闘し続けてました約8日間格闘してました また毎日朝までねパソコンしてても本当に肌も体もボロボロですでもやっとちょっと慣れてきたのでこれからねどんどんね8月7月残りもちょっとしかないですけど動画出していけたらなと思ってます7月は動画のね目標本数が20本だったんですけどなんか自分の中でどうしてもソフトを変えたい気持ちが抑えられなくて乗り換えても20本投稿いけるでしょって思ってたら全然いけなかったですね きっとなんとかなるでしょって思ってたらなんとかなりませんでしたね。ワクワクしすぎて止められませんでした自分自身を。結果的にね、プレミアプロの方がすごいなんか効率のいい編集ができるので、まぁ、あ、ちょっと編集スピードは今後ね、上げていけるかなぁとはちょっと思うんですけど、たくさん動画はね、作っていこうと思います。はい、こんな感じでたっぷりめにジェルをつけたので、早速照射していきます。 今回もじっくり勝者なのでで度4度打ちぐらいいしててきますすかコロナやばいですよね私あんまりテレビをね見ないので普段コロナがやばいっていうのはななんかなんとなく知ってるんですけどいつもねネットニュースとかで見ててここ1週間本当に編集しかしてなかったのでちょっとねニュースから取り残されてるんですよね。 第2波やばいみたいなのはな ん, かなんとなく知ってて引きこもってるのでちょっとあんまりなんかコロナにね感染するようなことはしてない気はするんですけど空気感染って時点でもう電車乗ったら終わりですよねどうしよう電車は乗るんだけどもな私小学校ぐらいから。 結構ガチめなねパソコンオタクだったんですよね今の人あんまりないかもしれないんですけど私が小学校の時にホームページ作りがめちゃくちゃ流行ってていやわかんない私の中だけで流行ってただけなのかもしれないんですけど小学校高学年の時にホームページを作り出して今はあるのかよくわかんないんですけどタグとかあとロゴを作ったりとか そういういのを小学生ながらの感覚なんですけどこういろんなサイトを見てね探してやり方を知ってパクって作っていくみたいのがすごく好きだったんですよね中学校もやってたと思うんですけど小学校中学校本当に学校から帰ってきて6時間以上パソコンするみたいな本当にオタク小学生だったので。 今こんな感じで YouTube やっててパソコンにね向かってる時間がね長いじゃないですかまあ、8時間とか6時間とか余裕で向かってるんですけどその時代があったからちょっとこの編集のね作業の大変な作業だし新しく覚えることめちゃくちゃあるんですけどそれをね頑張れるのかなってふと思ったんですよねあの経験あってよかったなって今となってはう思います 父親に本当にもうパソコンやめろみたいに言われてその頃ねコードがついたマスク使ってたんですけどコードとマウスの引っ張り合いとかしてましたねもういい加減にパソコンやるなみたいなね応援歌しましたねあの頃はね でもそこまでしてでもね私はパソコンがしたくてもうずっとパソコンしたいパソコンしたいみたいな小学校行ってても中学校行っててもずっとパソコンしたいパソコンしたいみたいな感じでしたねゲームよりねパソコンが現れてから本当にパソコンに夢中でしたねなんでパソコンがね家にやってきたかちょっと思い出せないんですけど確か父が買ってきて使っていいよみたいな感じで私にね与えてくれたんですけどその頃まだネットがねこう使い放題とかじゃなかった たんですよね確か通信量半端なかったですね多分何十万とか言ってたと思います私相当ネットしてたので大体これで年代がねバレるかなと思うんですけどニーナシェルかスペースでま あ, あの Yahoo とかねグーグルとかでやると年齢って絶対出てくるんですけど、まあ、年齢はねまだちょっと公開してなくてあれなんですけど、まあ、ホームページ作りとかあのそのネットのね改正の話でだいたい年代はわかるかなと思うんですけど、まあ、そんなに若くないんです実は でも私のチャンネルね見てる方が結構若い子が多いのでちょっとねこのまま非公開でいこうかちょっとね悩むところではあるんですよねいつか公開したいっていう気持ちはあるんですよね その方が美容とか、まあ、化粧品とかそっちの面で、まあ、説得力あるかなと思うので公開したい気持ちはあるんですけど音楽活動してた時に楽曲が結構ファンタジー寄りだったんですよねだから年齢を出すとちょっと現実感が出るから年齢非公開で行こうっていう、まあ、事務所の方針というか、まあ、そんな形でね非公開にしたんですけどそのままニーナ・シェルカの名前で活動してるので非公開のまま来てる感じなんですけどまだねチャンネル登録者の方も そんなに多くないのでまあ、増えてきたら公開しようかなと考えてますはい前後照射終わったのでアタッチメントを交換していきますといや交換しないわ首と顎下の照射していきます昔から私ね動眼の方なんですよねとても高校生の時に中学生に見られる大学生の時に 高校生に見られる、まあ、そんな感じの動画な感じで、まあ、そこまでね10歳以上若く見えるってわけではないんですけどちょっと下にね見られる感じなんですようーってないだから皆さんが思ってるよりはちょっと上ってことはちょっと薄々感づいていただければと思うんですけどはるちゃんとコラボした時に まあ、年下だよねめちゃめちゃタメ語じゃんってコメントが<笑>あったんですけど<笑>もし私が年上だった場合はるちゃんのことを恐れちゃうとディスってますからねと思っちゃったんですよねそうだってその可能性がゼロではねないないですから、うん 私基本的に初対面とか、まあ、年下だったとしても、まあ、仲良くなければ全然ねバリバリ 100% 敬語ですむしろね敬語を取るのがちょっと大変なぐらいまあ年下だろうが年上だろうが初対面とか仲良くなるまではずっと敬語タイプですで仲良くなってあと友達になって、まあ、何度も会ってからやっとね敬語が取れるって感じなのではるちゃんとコラボする前も何度かね会ってて遊んでるんですけど多分3回以上遊んでるかな、まあ、その時もね1回 2回目の時はね、まあ、敬語が取れなくてちょっとお互い大変でしたね普通に遊んでる感じなのに敬語っていうすごい思うのはやっぱりね敬語だとね仲良くはなれないんですよね友達っていう感覚ではね何どうしたどうしたどうした 最近10個年下の子とね仲良くなって一緒にいたグループの子たち全員年もバラバラでまあ全員やってることもねそれぞれ違ってって感じなんですけどもう全員タメ語ですからねプライベートでね仲良く遊んでるわけだから敬語とか使ってたらおかしいじゃないですか顎下首照射していきますまあ年齢とかね友達になってしまうと私はね関係ないかなっていう感覚ではね生きてますねずっとさすがに仕事関係とか こう事務所の方とかそういう方にはねちょっとため子はねいけないですねまあいくら年下年上とか仲良くなってもなかなかちょっと難しいものがありますよね<音楽>熱っジェルないとこ照射しちゃったよ 首と顎下照射し終わったので次は小さい方のアタッチメントに交換していきます最近私を知ってくれた方とかはねちょっと見てない可能性があると思うんですけどもこちらの動画ちょっと良かったら見てくださいもともと音楽業界に19歳ぐらいから ま、いたんですよねなので結構ね敬語とかには厳しくねちょっとしつけられたので、まあ、そうそうね友達じゃない限りねタメ語は聞かないです私あとは年下の子にタメ語を聞かれるのは全然苦じゃないしむしろその方が嬉しいっていう感じなのでジェルを目の上目の下ほうれい線眉間に足していきます中学校ののの時にに部活の後輩の子に まる先輩って言って呼ばれるのがすごい嫌でまるちゃんと呼んでって言ってでも敬語も嫌だって言った記憶がありますね仲良くなるとね敬語使われるのほんと嫌なんですよねはいじゃあ照射していきますえ全然電源ついてなかったか 調子終わったので一旦洗い流してきます。 はいというわけで今回は31回目の勝者だったんですけど。まあ1回 じゃあそんなにね違いはわからないかなとは思うんですけど ま, また39回目に比較が待ってるのでその時まで楽しみに見ていただけたらなと思いますはいというわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画を楽しんでくれた方私も配布やってみたいなって思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします TwitterInstagram やってます下の概要欄の方からフォローよろしくお願いします それではまた次の動画でお会いしましょうニーナ・シェルカでしたバイバーイ